こんにちは。阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日の献立はひき肉入りきんぴらです。今回教えてくださるのは、アナウンさんで す, す。よろしくお願いいたします。 そして器はこちらです阿蘇市乙姫にあります工房花さんの作品を貸していただきました工房花さんは11月2日から11月6日まで天草市民センター体育館で開かれる第14回天草大磁器店に出品されるそうですお近くくの方はぜひ行ってみてみださいでは南さん、えー、今日は金んぴ ということですかそう普通はもうお肉なしのきんぴらを普通作るんですけれどもう、ねはい、今日はあのー鶏の胸肉のひき肉を使って、はいえー、ちょっときんぴらを作っていきたいと思っています、はい、じゃあ早速は い,、はい、いまずはじめにはいごぼうを添いでいきたいと思います、はい、大きくいれば中にあのー、ちょっと切れ目を入れて添いでいただけるといいと思いますけど 次に切るのは人参を入れていきます。はい。あ、今日は輪切りで千切りにしていきます。お肉が入ることで、あの金ピラってどうしてもこう副菜みたいな感じがしま す, けどそうす、ね。はい。十分なおかずに ね,、はい、な, りますよねなると思いますね。うん、はい。まず。 ごま油で、はい入れます。ごぼう炒めますで。ひき肉を入れます。はいまあ、ほぐしながらですね、うん、パラパラになったところで、あと人参とに ん, じ ん, とんまも入れていきます。はい、今回お肉は胸肉。はい、胸肉の肉。 よりこううヘルシーなそでですね、はい好みで他のお肉でででも、はいうんうんうん、大丈夫です、ねうん、はい、はい、で終わりました酒入れから味、はい、ます。 いい色になってきました ね, そうですねピーマンの緑も鮮やかでおいしそうです高菜を入れておきますはいやっぱりねこのピリッとがないと、ねね、物足りない感じがしますの で, そうです、ね、これ新米に合うでしょうね、うん、そうですね多分食欲をそそると思いますあ<笑>美味しそう、うん、見えましたね、うん はい、じゃあ盛り付けに、はい、火を止めます、はいはい。仕上げに。ちょっと指でひねったら、香りが出ますね。うん、あのこう。ひねりごま。あ、うん、そうですね。なるほど。お料理名、お願いします。ひき肉入りきんぴらです、うん。どうぞ召し上がってください。出来上がりました。<笑> ピラ い, いお料理をいただきましい。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 暮らしの中で使える器を作っています。